山太郎ですえー、今回メイクルーズの、えー、2話目になりますね、えーまあ、その今回の件はあの大きい成田事件あの、まあ、少々私がツイッターを凍結される理由になったとされるあまりっていうか遠因になったとされるものとあと、まあ、今回の、まあ、元 まあ、ルビティグの君島弘樹さんもあの、まあ、論じていた韓国のホワイト国除外、それと、あと、まあ、今回、自民党であの立候補して落ちてしまった現職の、まあ、有名議員さんたちのことについて、私の方から見解を述べさせていただきま いただきますあ今回大木成田事件そのあその大木慎太郎さんというのが、まあ、その成田義則さんとも思われるそのアカウントの方と私がお話をしていたらしくてその人の話によるとその大木慎太郎というのが 大、まあの寝遠よなったっていうことを聞いてだからそういうなんか大犯罪などを犯していたっていうことをまあ聞いたところによるとなんか僕の中ではとりあえず彼をあのまあ立てる発言として。 じゃあなんで捕まらないんでしょうねっていうことを言ったんですそれ自体に犯罪性などは全くなくただあのとりあえず立てるとなんかコメントを出したわけですそれに対してハッピーパンダっていうアカウントと成田義則の嘘つきというアカウントから 必要に私の方に攻撃を加えたわけでありますし、その、なんか彼となんでなんか関わろうとしているのかって、こいつが大犯罪者だと、そのなんか犯罪を犯してなんか床屋を辞めさせられた、まあそれについてなんですが、私の中ではそのどっちの 話についても信じる良しが全くない中、どっちが高圧的でないかについてをなんか基準にして擁護する立場を取りました。それは人間として当然のことではないんでしょうか 過去に何があったかは私もよく知りませんが、その中で、あの、比較的正しいと思われる方向に進んだにすぎません。それだけ言わせていただきます。で、それと、今回の韓国のホワイト国除外についてですが、それについては、 僕の中では何てことを今まで日本がやってしまったかっていうことを考えてみればその方法をとったというのはなんか極めてなんかわがままが過ぎないかと思うんですね。 そ も, そもなんか自分たちが解決してこなかったものをなんか何度も棚上げした上ででんか責任から逃れようとしているとしか思えないんですよ。もしなんか韓国の方が悪いことをしたとなれば国際社会がどっと動くはずなんですよ。 本気で動いてないということはなんか日本 B 期になりすぎなんだっていうこともちょっとあったりもするんですが実は国連の方でお金をしっかりと払っているのはほぼ日本が一番だっていうことを考えれば国連に文句を言うっていうのはある意味正しいとは思うんですが中立性を欠いている っていうことを考えればもう少しそこに突っ込んでいくべきなんじゃないかと思いますね皆さんが。それであのそもそもなんかホワイト国ということを利用してなんか、まあ、韓国とか北朝鮮 経済的に制圧しようっていう動きがどっかから見えてくるんですけどそれはやり方としておかしいんじゃないかと思わざるを得ませんまずこの話し合いについてはスイスのジュネーブあたりでやるべきなんじゃないかと思うんですよ私としては日本の東京か韓国のソウルかとか でもなくて、あとアメリカのニューヨークとか、オランダのハーグとかでもなくて、スイスのジュネーブでやるべきなんじゃないかと思います。これはスイスが中立的な立ち位置であるということを考慮した上での発言です。 というわけです。そして、中泉松二さん、平野達夫さん、大沼瑞穂さん、愛知二郎さん、塚田一郎さん、二之湯剛さん、溝手昭正さん、楽三郎さ ん, さん、磯崎陽介さん、木村義夫さん丸、丸山和也さん、 その、今回の落選に関して、なんか、まあ、現職の方なので、現職の方だったので、あんまりあの、文句らしいことは、あんまり言えないんですけど、なんで落選をしてしまったのか。これについて、なんか、 皆さんが重く受け止めるところにあるんだと思いますが、中泉さんはその問題とされることに対してあ、あまり大きく言及をしなかった、平野達夫さんは、民主党を裏切って、自民党に寝返ってしまった。 大沼瑞穂さんはあのよく分かんないですね。で、愛知次郎さんは、まあ、その石垣のり子さんのその消費税廃止論に対して、明確なものが出せなかった、塚田一郎さんについては、その、まあ、の問題となった忖度発言ですね。 井上武さんも、香田幸子さん の, その、まあ、政治家としてのなんか強みとかに負けてしまった。あと、その溝手さんに関してはその、河合案里さんの動きに取って代わられてしまった。 あと、磯崎陽介さんというのは、あと、まあ、安倍さんの側近中の側近と扱われてきたんですけど、まあ、その中で地域の方ではあまりよく思われてなかったというふうに受け止められるところがあると思います。まあ、その他に関しては、まあ、地名度的な問題と、 自民党のおごりがあの国民からあまりよく思われなかったというふうに感じていますねはいこれで私の方からは以上とさせていただきますご視聴ありがとうございました 僕は知ってるこんな夜流れて流れて誰かと僕がわかるというそんな事実どのそんなわけについてるもうこんなのこんな僕でもわかる愛してるの言葉も出ずどれも出っちまいて自前で遅れず悟りその時何をしてたのかその時僕の思いはまじ美しかった